I've told Newsman that murder victims... ただく自由がねにつくまとわりついた爪を払いのけ今日も僕を生き抜けるだ あ, あ, あ, あ子供の頃も火を駆け抜けこの世界は僕らのものだって叫んだっけ、うん、そんなことないよ今さらここじゃダメだってわかってる私飛び立つには重すぎる体を追いつけられたとこっちだけほらすぐにむさぶるタイ ならすのとかせいただすのとかせい流れ流れ風に任せどうせ全てが自由なんだろうなら選び取れ好みしかるかせい流すのとかせいただすのとかせいとどまってはここに咲かせどうせ僕はさ僕なんだからさ あ, あ受け入れろ受け入れられない僕をさ その目にどうするのかそんなことばかり気にして何だっても変われないしそもそも変わろうとしてるのも人にそう見られたいからで思えば自由になるのは不自由である僕でいなければならないから招き入れたんだろうな 気づ か, れま た, どこかへただすなとかせただすなとかせ言われ言われとき任かせどうせすべてが自由なんだよなら捨てちまえこの身しかねかせただすなとかせただすなとかせただまってはそこってたかせどうせ僕はさ僕なんだけどさ受け入れるな受け入れたがる僕をさ ラいいタララッドラきたらすごさま別に風邪へ飛び立たなくてイカ出せればいい二つがなければ逃げる楽しみなんてないんだからさナッドカセー流すナッドカセ流れ流れ風に任せどうせ全てが自由なんだろうなら選び取れこの道るかせますね の世界は僕のものだ。